誰もしゃいないかなあっ入った。残りだ 皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。えー、やってきました、えー。ペルセウス流星群でございます。夏の一大天文イベントですね。 このペルセーザ流星群やってくるとうんもう夏か夏も終わりかっていう感じ感じるんですが皆さんはいかがでしょうかでこの時期になるとそのペルセーザ流星群っていうニュースが Yahoo、まあ、ニュースとかさ SNS ツ Twitter とかでねこうバーッと拡散されるわけですよそうすると情報を取りに来る人が、まあ、一気に増えるんですねその今日はねサクッと情報を知りたい人向けのまとめ動画になります ペルセルサ流星群ってこう長く楽しめるんですけども、その理由ですとか、ペルセルサ流星群を見に行くときにどこに行けばいいのか、もしくはどういう不うなことに注意をすればいいのかっていうことをお伝えしたいと思います。あ、あと、気になる私の当日の予定ですね。ライブ配信についても告知をしたいと思います。それでは行ってみましょう。 ペルセウサ流星群のニュースが出た時に、だいたいその何日が極大とかって言われるんですよね。その8月13日が極大。あ、違う、8月13日の未明が極大日って言われるんですよ。極大日ってその一番流れ星がたくさん見れますよっていう日なんですけど。で、これね、落とし穴がもうここであるんですね。13日の未明って言うんですけど、前日の12日の夜から13日の朝までにかけてが流れ星がたくさん見れる極大日ですよっていう話なんですね。 おう、13日か。じゃあ13日の夜に流れ星見に行こうとか言ってて、13日、パッと目が覚めてネットニュース見たら、え流星群昨日だったのみたいなのがあるわけですよ。だから、ここ注意ね。12日の夜から行くっていうふうに腹、えー、積もりしていてください。あの、流星群ってね、月が出ていると、その太い月、満月とか、えー、半月とか、まあそういう太めの月がですね、空にいると、月の光が明るすぎて、小さい流星っていうのは、 かき消されてしまうんですね月の光が強くて月が出てない時に見るっていうのがベストなんですけども太陽が沈んだ時間から1時間半ぐらい経つと星がバッチリ見れる夜が始まるっていうイメージです今のこのシーズンって6時半ぐらいに太陽が沈むんですねだから1時間半だから8時ぐらいから見れるっていうことです で、月の入りが、月が沈むのが、まあ、9時ぐらいなんですけども、この時の月ってね、めちゃめちゃもう細いんですよ。だから、そんなに気にしなくていいかなと思います。厳密に言うとバッチリ見えるのは、えー、9時以降っていうことになりますね。なおかつ、ペルセウス座流星群、えー、の放射点があるペルセウス座は、10時ぐらいにね、結構いい感じの高さに登ってくるんですよ。だから、流星群の本番は10時以降いうことです。 まあ、皆さんねご家族で行く方も多いでしょう、まあ、お子様がねいらっしゃる方はそんなに夜遅くまで連れ歩くわけにもいかないというのもあると思いますだから、えー、腹積もりとしては8時から、まあ、頑張っても11時ぐらいまでやってみようかなぐらいのプランで行くといいと思いますで次の日の予定とかはねもう何もない人はもう朝までコースで楽しんじゃって 流星群の観察に双眼鏡とか天体望遠鏡は、まあ、あってもいいんですけど、えー、なくても全然いいです。双眼鏡とか天体望遠鏡って倍率高すぎてですね、ピンポイントで見るものなんですよ。だから、こう、広く見るのにはあまり適してないので、まあ、おすすめは、寝っ転がって、こう、上を見るっていうのが一番のおすすめですね。あってもいいです。その流星が流れてない間に、ね、双眼鏡で星を見る、天体望遠鏡で星を見るっていうのは、楽しんでいただいていいと思うんですけど、あるあるなのが、こう、双眼鏡とか見てるときに、 マリオ人が「あ、流れた!」って言って「え見てないんだけど」みたいなパターンはあるあるなんでそこ注意でございますで観測の時の服装についてお伝えしますまず短パン半袖サンダルは絶対やめてくださいめっちゃ無心さされるから本当気をつけてください肌は出さないようにしてください腰が見れるような綺麗なところっていうのはだいたい気温が下がりますまあ標高で言うとさ 100m 高いところに行くと 下界と一度温度が変わるっていうんですよ。だから標高1000メートルのとこ行ったら10度ぐらい差がある、変わるってことですね。2時間とか3時間とか、長時間外にいるっていうのは結構きついっすよ。うん。だから、えちゃんと上下着て、できれば上に1枚羽織るものがあるといいと思います。ダウンジャケットぐらいあるといいと思いますんで、まあそういうのも気をつけてください。それから虫よけはですね、あの、何あれ。 カトりせんこうか、とりせんとか、あの、虫が来ない、あの、ちょっと、えー、オーガニックなスプレーとかね、まあ、そういうのもかけていくといいです。それから、寝っ転がって見るときはね、まあ、こういう、なんか、ホームセンターとか売ってるじゃん、こういうマット。うん、こういうのに寝っ転がって、えー、背中がね、痛くないようにして、見るっていうのがおすすめ。あとは、チェアですね、こう、とにかく、ね、上を見るんで、疲れない体勢で上を見るっていう。だから、こういうふうにね、 見えちゃったーみたいなのがいいですよね<笑>アウトドアのチェアとかってその、ね、ホームセンターとかで2000円とか3000円とかで売ってますから、まあ、そういうのをね人数分買っていくといいと思いますで寝っ転がった時とか寒くなるので上にかける毛布とかそういうのもあった方がいいですねライトはあんまり明るくないライトを持っていてくださいライ明るるいライトをこう目に浴びると 眩しくくて見えるる星が少なくなるんですよでその夜に目が慣れるまで大体いい10分15分かかるんですけど、えっと、あんまり明るくないライトって言っても普段から星楽しんでない人はそんなの持ってないと思うので、まあ、極力現地では、えー、ライトを人に当てないようにもしくは、えー、長時間ライトを照らし続けることがないように、まあ、それマダーなんですよねあとあのー、車が通りやとこで、ね、寝っ転がって星見ちゃダメですよ事故に遭いますからねご注意ください で、このペルセウス座流星群が見れる期間なんですけど、結構長いんですよ。だいたい自分の感覚で、8月、えー、7、8ぐらいから、8月、えっ、ー、と、そこから2週間ぐらいそのぐらいの間はもう流星群が楽しめるってイメージがあります。まあ、これなぜかというとですね、実はこのペルセウス座流星群の前後にもう2つ流星群が来てるんですよ。7月30ぐらいに来るのが、 水亀座、デルタ南流星群だったかなっていうのが来て、で、えっ、ー、と、8月17、18ぐらいに、えー、これね、愛嬌のある名前で可愛いんですけど、えー、白鳥座、カッパ流星群、K って書くんですけどね、えー、白鳥座、カッパ流星群っていうのが来てます。どちらも、こう、遅めで明るい火球が流れるっていう流星群の特徴らしいんですけども、まあ、その流星群の前後に挟まれて、こう、鎮座してるのが、 ヘルセーザ流星群っていうことなんですねだからまあ3つの流星群がこう交差するシーズンなのでえ長期間え見れますよっていうのがあるんだと思いますだからまあどうしてもね極大日に見に行こう見に行こうとするんですけども極大日にさ曇っちゃったらさショックじゃないですか。 でその前後でも楽しめるんだったら前もってね晴れてみんなの予定とかが合わせやすい日に見れた方がいいからもちろんね流星群が一番流れるのは間違いないんですけどもそれなりに見れるっていうイメージではあるの で, でこの流星群はどこに行ったら見れるんですかっていう話の中で、えー、街中から見えないんですかって言われること多いんですけど、まあ、答えはね街中からでも見えるんですけどただえっ、ー、と街明かりって明るいでしょ だからさっき月がない時がいいって言ったじゃないですか同じ理由で、えー、月明かりで流星消されるってことは街明かりで小さい流星は消されるんですよだから明るい火球が流れれば見れますっていう話なんですねできれば街中からじゃなくてちょっと離れたところに行った方がいいと思いますペルセウサ流星群ペルセウサ時代は東から登ってきますけどそれがどこに流れるかっていうのはもうわからないので えー、どこにでも流れる可能性がありますからこう空全体を見てどこを見るともなく全体を見るみたいな感じで見ていただくといいと思いますで実際のその観測地についてはですね自分が住んでいる県例えば埼玉県星空観察おすすめとかそういうふうに検索するといろんなの出てきます Twitter とかインスタとかでね、えー、同じように調べてみると その場所で撮った人がタグをつけて画像をアップしてたりします。あこういう写真が撮れるところなんだなと分かるわけですね。そういうのを頼りにえ駐車場とかおトイレとか、えー、道の駅とかキャンプ場とかいいですよね。そういう地方のそういった場所に利用するといいと思います。で、私ね、動画こういうのを作ってるんですよ。えー、まず星が見れる場所はどこなんですかっていうやつですね。これ結構話長くなるので えー、この動画でも説明したいんですけども、申し訳ないんですけどね、こっちの動画、ぜひ見てみてくださいということで、はい、お時間があるときにどうぞ。それから、え、天気予報ですね。晴れてる時、どうすれば、晴れてる時じゃないと見れませんから、そういうときはね、こう、私、これまた動画作ってるんですよ。こういうのがあってね。すいませんね。で、この動画の中で GPV とか Windy とかね、そういう気象予報サイトをえ紹介してる。 部分がありますので、それをぜひ見てみてください。どちらも概要欄にリンク先を貼っておきます。まあ、こっちからもいけるのかなこっちからもいけるようにしておきますんで。で、それから、まあ、そういうのちょっと使うのめんどくさいよーって人に関してはですね、一般的な天気予報、えー、Yahoo 天気でも、テレビの天気予報でもいいです。を見たときは、次の日の午前中の天気を気にしてください。 自分たちが星見に行く時間帯ってもので次の日に差し掛かってるので次の日の午前中の天気は晴れだったらあもし前日が曇りだったとしてもどんどん良くなるんだなってのは分かるわけですよだから、えー、天気予報を見るときはそういうところをポイントとして押さえてみてくださいあとアプリとしてはですね星空ナビっていうアプリがあってこれあの皆さんにおすすめしたいなと思います でこれですね。アストロアーツっていう、あの、天文雑誌の星ナビを編集、出版しているところがあるんですが、そこで作ってる無料アプリです。で、えっ、ー、と、これですね。えー、立ち上げると、まず今、こういう風にですね、今見える星空はどこなのかなって、何が見えるのかな調べられるんですね。で連動ってやると、こう、スマホをかざしたところに何があるのかって、お、この時間帯はここにペルセウス座がいるんですね。 っていうのが分かるわけですよだから夜現地に着いたらえどこに何座あのかなあの星何かなみたいなのはこういうので見ながら楽しんでもらえるといいなとで星空だよりっていうとこにいろんな情報がこう来ますんでこれ結構貴重でいいですよねこのアホラペルセーサ流星群が極大とかさめず水が目ざデルタ南流星群が極大とか白鳥座マニアのあほら白鳥座カッパ流星群が極大とかこういうのねこういう情報を仕入れることができますから、まあ、非常に楽しいアプリになっています まあ、今日小山の小指ねこうやって、えー、月が何時出てくるの太陽いつ沈むのっていう情報も見れます、まあ、自分が見ようとしているその日の、えー、月齢っていうのはねちゃんと調べておいてくださいね何時何分に月沈むんだろうっていうのはちゃんと調べておくことをおすすめします では、ペルセーサ流星群についての、えっ、ー、と、全体的な内容はこんな感じで、撮影方法についてはですね、まあ、こういう動画作ってるんで、まあ、よろしければこっちを見てみてくださいってことですね。で、この内容とは違う動画を今後またちょっと上げていこうと思っています。えっ、ー、と、ペルセーサ流星群カ連のちょっとマニアックなやつをね、やろうと思ってますんで、またこのチャンネル引き続き来てもらえばなと思います。で、最後に、ライブ配信ですね。私、あのー、去年の年末からから、毎週、 週に1回のライブ配信っていうのを欠かさずにやってます。頑張ってライブ配信やってるんですよ。で、野外から星空を生中継っていうのを何回かやったんですけども、今回もそれやりたいなと思います。ペルセウザ流星群、その、さっきも言った通り、極大日じゃなくても長い時間楽しめますよっていうのがあるので、えー、まあ、私の都合と天気次第にはなりますが、えー、その条件が揃うときにはゲリラ的にね、 え、ライブ配信をやろうと思っていますんで、よかったら私のこのチャンネル登録していただいて、えー、ライブ配信何度か見に来ていただければなと思います。さっき言ったそのペルセウス流星群極大日の前後、まあ、10日ぐらいですかそのぐらいのシーズンはもうなんか3回か4回かできればいいな、みたいに思ってます。で、当日ももちろんやれますが、当日は8時から10時にかけてペルセウス流星群の生中継。 で、10時以降はですね、イベントがちゃんとありまして、なんと我らが天文リフレクションズさんがですね、ライブ配信の生中継を企画されています。私それに参加しますので、こちらは10時からスタートして朝までやるという感じですね。で、流星が流れたらね、スロー再生して見せるんだって、っていうのをリアルタイムでできるシステムを、あの、音楽メ楽器メーカーのローランドさんからお借りしたみたいで、そのローランドさん協賛のもと、そういうことをやるみたい。 あとは天体望遠鏡メーカーのサイトロンさんも協賛されているそうなので当日ね曇っちゃったりとかまあこういうシーズンだからさ外出しづらいじゃないですか堂々とで私もまあ仕事だからできますけどもっていう反面ね皆さんともそういう楽しみや共有したいなっていう思いはほんと強いのでちょっとなかなか星見れないなーっていう方もですね流星群このイベントを楽しんでもらえるととっても嬉しいですはいそれでは、えー、今日の動画はこれで以上になります みんな、家族、大好きな人、お友達と一緒にですね、えー、いろんな楽しみ方があると思いますが、テルセスラ流星群をぜひ楽しんでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。どうもどうも